ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、えー、多摩川を渡る電車に乗ってきたいと思います。最初1番目が中央線、2番目が五日市線です。はい、立川駅にやってきました。これから、えー、中央線の方から先に乗りたいと思います。 ちょうど中央特海の高尾行きが来てたんですけどこれは見送って、えー、次に来る豊田駅行きの、えー、中央線に乗りたいと思いますその方がね、あのポイントを渡ったりするから楽しいと思って、はい、豊田駅でねまた後続の高尾行きの快速で列車に乗って、えー、進んでいいいきたいと思います立川駅で運転手さんが交代するみたいですね で若手の運転手さんがあのやっぱりパンタグラフの事故があったからあのパンタグラフを、ね、指差し確認してました、はい、奥に見えるのが、えー、武蔵野号ですね、はい、武蔵野号が見えたんでちょっと、ね、撮ってみました玉のレールは来なかったな<笑>、まあ、ちょうど、ね、次にあの待ってました豊田駅行きです、まあ、これに乗って、ねえー、八王子方面に行きたいと思います、まあ、多摩川は渡りたいだけなんですけどね<笑> 千代駅を出発します。運転台が高い位置にあるから、あのカメラがなかなかね高い位置で撮らないといけないんですね。これは大変だ。腕が痛い。 対抗から武蔵野号が走ってきましたこれはね205系の武蔵野号ですねさっき見たやあの武蔵野号は新型の、えー、武蔵野号です、はい、そろそろね、えー、多摩川に差し掛かるところですねある、はい、一番のところの、はい、多摩川です 川を渡りました。あと多摩川はね、あと残り一つですね。残り一つ渡ってしまえば多摩川、貫徹になりますね。楽しみですね。はい、日野駅です。日野駅のね、あのグリーン車対応工事もやっぱり。あのホーム伸ばしてますね。 こんなね細いところの駅なのに伸ばす部分がやっぱりあるんですねはい前に止まってる緑色のねあのショベルカーがねあのー、レールの上を走れるショベルカーですね 駅を出発します JR 総研の日野土木実験場が見えてきました。 移動式起動動的再火装置というのも置いてありましたグリーン車の工事であの、まあ、線路をねあの結構改造するんで、まあ、線路が一番沈下しないかを、えー、試験するための車両っぽいですね 三四大路高尾方面は踊り船です今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました The next station is Toyota Terminal JC21The doors on the wrong、right、side will open <笑> はい、そろそろ終点豊田駅ですが、えー、これね右側の方に曲がるかなと思ったら左側に曲がっちゃいましたね、まあ、右側に、ねあのー、渡って東京行きに折り返しになるんだと思ってたら、まあ、左の方に行っちゃいました多分これだと車庫行きですね。 で乗り換えて、えー、八王子の方に行ってみたいと思いますまあ、車庫が見たいんですけどねはい、えー、乗り換え待ちをしていたらブルーサンダーが走っていきました 豊田車両センターを通ります。まあ、たくさんね、えー、中央線が見られると思います、まあ、中央線以外の車両も止まってたりするんで、まあ、何が止まってるでしょうね はね、ちょっと人が多くて、えー、動画が撮れなかったので、はい、豊田駅に戻ってきました。 本日2回目の多摩川を渡る電車です。 そろそろ立川駅に到着します。 立川駅に到着しました。まあ、これ立川駅でね。えっ、ー、と青梅線に乗り換えてえー、拝島駅に行きたいと思います。そこでね、拝島駅であの五日市線に乗り換えます。 青梅線にね、そのまま乗ろうと思ったら、えーまあ、今ね、あの映ってる青梅線 の, あの線路をね、走っていく青梅線だったんですね、で、次に来る青梅線があの青梅短絡線を通る青梅線だったんで、えー、青梅短絡線をね、通って、拝、えー、島駅に行きたいと思います。 青梅特快というのが、えー、ここのホームに泊まってそれであの中央特快とねあの乗り継ぎ乗り換えが便利になるようにあの同じホームに泊まるようになってますで青梅特快だけ、えー、このホームに泊まってそれで青梅線の方一番右側の線路の方に、えー、行かないといけないんですけれどもまあ その時に青梅短絡線というのを使って青梅線の方に入っていくっていうことをします。まえ、あ、ユーザーがね。ユーザーというか、まあ乗客の皆さんがあの乗り換えしやすいように、あの配慮して、えー、ここのホームに泊まるようになってますね。 青梅短絡線は、えー、これ昔あの五日市鉄道というものだったんですねでこれから五日市線に乗りますので、えーまあ、歴史を感じるために、えー、青梅短絡線を走ってみたいと思います 15分の到着予定ですホームセンと一体制は新型コロナウイルス感染防止対策の下でご参入場なくして中止としております駅に到着いたしますとドアは出動できますが、開く場にご注意くださいご参入でずっと開くまでお待ちください 目線の線の路と合流しますそ れ, それでね、ここ西立川駅ですね、あの昭和記念公園のねあの、入るのに一番最寄りの駅になってます。 拝島駅に到着しました。はい、ここで、えー、左側にね。五日市線というのが止まってます。これに乗り換えをいたします。まあ、同じね。中央線の電車を使ってるんですね。 スーツさんもね、国交のあの0キロポストをね、見てましたけど、はい私もね、あの同じ0キロポストを見つけて撮りました。はい五日市線のホームでーす。 えー、五日市線に乗りたいいと思います、まあ、どこまで行くかは天気次第ですね対向から走ってくる、えー、中央線は、えー、あれはね青梅線ですねあそこの線路が青梅線です 左のの方から来たのが五日市線 で, す、ね、五日市線でも、えー、中央線の方に直通で走るのが、えー、ホリデー快速ですねホリデー快速秋川ですで、えー、青梅線側からはホリデー快速、えー、奥多摩っていうのが来て、えー、連結してねここの駅で連結してそれで東京駅に向かっていきます o'clock, AT-81. The door s on the- 雨が降ってきて見にくいんですけど、はい、そろそろ多摩川丸二番を渡ります。 Thank、you The next station is Akigala, JC-83. The doors on the left side will open. 雨が降ってきてるんで、はい、秋川駅で折り返します。 秋川駅で、えー、改札をねまず出ますで、えー、出たところでちょうどね、えー、反対側から列車が来たんではい撮ってみましたでまたね改札の中に入りたいと思いますちょうどねこの電車に乗ることになっちゃいました 川駅を出発ですまたね、えー、反対側から多摩川が見えるかなぁと思います。次は そろそろ多摩川あの丸2番の多摩川を渡ります。どんな風に見えるのかな？ 自粛が緩和されてからあの自転車でね川崎の方まで行ったりして、まあ、多摩川を渡る電車を順番にねどんどん取っていきましたで今日ね最後に五日市線に乗って多摩川を取ることができましたあのこれでね多摩川を渡る電車あの貫鉄ですご視聴ありがとうございました